専門用のマイクにて、オーディオに映りますが、例文を説明するときは、画面があるので、ぜひ最後まで見てください。それでは、始めます。Watch out for scams。皆さん、このフレーズの意味と使い方をマスターできましたか前回のエピソードは、オンラインショッピングについていろいろ勉強しました。皆さんのオンラインショッピングの経験はどうですか 実は私は結構 Amazon で本とかスタジオ用のものを買うけれど、やっぱりドキドキしますね。機能を確かめないから、ちゃんと使えるかどうかはちょっと不安で、まあいっぱい調べてて買っているんですけれども、オンラインで実物じゃないから他人のコメントがすごく大事になっているんですよね。ここで オンラインショッピング後にいつもコメントを残している皆様に感謝の念を伝えします。また買う人が少ない商品を買うので勇敢な開拓者ですね。今日のトピックは実は皆さんの生活に最も大事かもしれません。健康とダイエットです。Health and diet。現代社会では仕事のペースなど 情報量がいっぱいあるので、食事や運動を無視しがちなんですね。私はそういう経験があって、学生の時代はほとんど部屋にいたから、運動などをしないで貧血を起こしたりしました。社会人になってから一気に勉強から解放されて、ヨガ、ダンス、または山登りなどをし始めてから、体って本当に大事だねっていうふうに気づきました。 住んでる街、バンクーバーは自然がとても豊かなんです。でも、綺麗な場所に住んでるから、帰って自然の魅力に鈍感になってしまいますよね。なので、今日の英語を勉強して、健康とダイエット、または自然のことについて考えてみたいと思っています。第1個目の例文から始めます。 Vivi, you look great.What's your secret? なんかいい感じ。秘密は何 ?Vivi, I exercise on a regular basis. 定期的に運動してるからかな ?Dan, how many days a week? 週何日 ?Vivi, usually it's three or four days. 普段は三、四日かな ?Dan, What else? 他にはビビ i maintain a balanced diet. ダイエットのバランスにも気をつけているよ。リピートする前に、皆さんにこのシチュエーションを想像してほしいです。ダンとビビまあ私なんですけど。ずっと前からの知り合いですね。きっと、ビビはすごく健康に見えてきたから、ダンが 彼女は何かを知ってるのではないかと思ったに違いない。なので、この会話は段の好奇心が溢れています。皆さん、想像してみてください。今まで普通に見えた友人とある日、偶然に出会いました。その時、友人の変化にびっくりして、健康的でエネルギッシュな友人を見て、その秘密を聞き出したくなりますよね。 その勢いで今度、私と一緒にこの例文をリピートしましょう。Dan. Vivi, you look great.What's your secret?Vivi, I exercise on a regular basis.Dan, how many days a week?Vivi, usually three or four days.Dan, what else?Vivi, I maintain a balanced diet. この例文のポイントは3つあります。No.1 I exercise on a regular basis. 私は定期的に運動している。regular は日本語の regular と同じですね。regular と basis が一緒になると定期的の意味です。もっと具体的に言うと定期なんですよね。名詞なので。 exercise on.On on の後に出てくるのは名詞です。なので、regular だけだとあまり意味は通じません。basis という、まあ、原則基準を意味している単語がつけると正しい文法になります。Number、two, How many days a week? 週に何日という意味ですね。実は、How many 何々からの風な センテンテスは多いです日本語の感覚と違うのでこういうセンテンスを作る時はまず聞きたい単位をつけてその後「1週間に」とか「1年間に」とか時間の範囲を示してくれる単語をつけた方がおすすめです。何日1週間にやるのというふうに考えてもらえば訳す時は早いかもしれません。 No.3 I maintain a balanced diet ダイエットのバランスに気をつけています実はこのセンテンスの直訳はダイエットのバランスを保っているという意味ですねでも英語で感覚的に捉えると気をつけているという裏の意味が含めているのであえて日本語で気をつけていると私は訳しました Maintain は本来 保つ、維持するという訳し方なんですね。いかがでしたかちょっと難しくなっているかもしれませんね。実は聞き流しシリーズはすべてメブロに載せているので、文字を読みながら内容を確認するとさらに覚えやすくなりますよ。それでは第2個目の例文を見ていきましょう。今回は単文の例文です。 I have a balanced diet. I eat fruit and vegetable every day. I used to be overweight, but now I'm getting skinnier in a healthy way. I'm also treating myself to a piece of cake once a month instead of weekly. I am trying to reduce sugar in my diet. この短文は食事重視ですね。英語のレベルもやや高くて、 初級と中級の間なんです。なので、一つ一つこのセンテンスをご説明いたします。I have a balanced diet.I eat fruits and vegetables every day. 私はバランスの取れたダイエットをしています。フルーツは果物とベジタブル、野菜を毎日食べています。I used to be overweight, but now I'm getting skinnier in a healthy way. I used to be は、えー、前回のビデオの中でもあの教えたように used to be は前の状態私は前太りすぎ overweight だったなんだけども今は I'm getting skinnier I'm becoming skinnier まあ、えー、痩せつつあるっていうことなんですね in a healthy w a y っていうのはヘルシーの方向っていう感じなんです 痩せすぎてもなくもう全く食べてなく痩せてしまったじゃないってヘルシーの方向に今向かってて痩せ続けていますよっていう意味なんですね。I'm also treating myself to a piece of cake once a month instead weekly.Treat っていうのはここでは怒るっていう意味なんです。Treat somebody to something っていうのは 誰に何をおごる例えばこの場合 treat myself ま自分を a piece of cake ケーキのワンスライスにおごっていますっていう感じに捉えますので I am trying to reduce sugar in my diet の最後のセンテンスは I'm trying to reduce reduce は量を減らす sugar、まあ、砂糖なんですけど インマイダイエット私のダイエットの中の砂糖の量を今頑張って減らしていますというふうに訳しますいかがでしたか楽しんでいただけましたでしょうかそれでは Vivi ビビのアナウンサーごっこはこれに行って一旦終わらせていただきます聞き流しシリーズは皆さんのイマジネーションを大切にしているので目を閉じれば音と音楽を通して映像が思い浮かべるように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 I will see you next time. Ciao!